こんにちは、ミサトストリッチファームです。今回はダチョノスケくんの可愛い姿を取りつつ、ダチョウ産業について少しだけお話ししようと思います。ダチョノスケくーんあ！来てくれましたね。ご存知の方も多いかもしれませんが、ダチョウというのは身長 2.5 メートル、体重100キログラムを超える世界一巨大な鳥です。 南アフリカで家畜として飼われ始めその後アメリカやヨーロッパ、オーストラリアなどで次々に産業化されました日本で家畜として飼育され始めたのは1990年代です持続性が高い畜産、安全でヘルシーな肉などで注目が集まり日本各地に農場ができました短い動画ではあげきれないほどの家畜として優れた資質を持つダチョウですが 難点はひなの育成が難しいことでしたそのため産業として根付くのが困難で日本ではまだまだマイナーな存在かと思います少し暗めな話になってしまいましたがダチョウはたくさんの可能性に満ちた鳥だと思います今後もその魅力を発信していこうと思いますそれでは今回もこの辺で